何日かたぶりの対面だというのにとうに引退した身のあんたがこの俺それは。 いや、減らず口よ。減らず口かどうか。安いちょ、だが、いいだろ。<笑>やつみ、ヒルコ先ほどまでのあやつは、ヒルコという子。じゃあ、それを脱ぎ捨てた。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやる なあ、千代ばあさま。こ、これが本当のサソリ<笑>さあ。<笑>なんて奴か。<笑>でも、私は。三年前。 ナルトと、約束した。だから、私は、負けるわけにはいかない。桜接近戦は、私に任せてください。な、何を言っておるすみません。でも、引きたくないんです。綱波師匠から受け継いだ、負けん気が、嫌というほど仕込んでありま、こやつ。 まあ、元気だか何だか知らねえが、そんなものでお。へへ、さすがは、綱出姫の弟子。ういはい師匠譲りのパワー、受けてみる 避けたもの《今ここで試す》まずは落ち着いて相手の動きを見極めるのじゃ相手がどんなにつわのでも付け入る隙は必ずあるはい千代婆様我が孫が悪党に身を落とすだ佐藤を裏切りサンサンガーラの父 四代ほうはそいつは楽しみだ。ええ<笑> くっ大と思うて侮るではないぞ生身の人体から作った一くぶつは生前のチャクラを宿しておるつまり生前のそのものの術を扱うことができるのじゃ大丈夫です私にり自称譲りの魔剣からい嫌というほど仕込んでありますから潰れちまえよ<ペー>うわ 三代目風影をバラさる仕方がない あ, あれは本当に久方ぶりだ自分を使うのはなせっかくだお前らはじわじわと殴り倒してやる待て逃げるな どうやら何かからこんなお前に姿を隠すとは無水なやつじゃ 出てきなさい隠れてるなんて卑怯よくそきれない<笑><笑>っ飛べサソリ くれてるなんて卑怯よぶ飛<音声>ああ っ, っ飛べぶべさすがにこの数きついわね<音声><音声>よし 方向感覚が元に戻っよくやったさ赤ひぎ百鬼の僧へこいつらの相手をして頑張ろうか 気持ちじゃぞ百鬼を出してくるとはな。 まさか100キを出してくるとはな。 結構やるじゃないかそれじゃあ、こいつはご褒美だサソリめ、腹痛を増やしおったサクラ気を引き締めようはい、千代おばあさまなんと鮮やかな なお前に姿を隠すとは。 いなやつじゃキリがない。 さ焦りは禁物じゃぞ まさか100を出してくるとはな。 ここまでたどり着くとはな大した小娘だ書いてもらわよオロチマルについて聞いたところでここから生きて戻れると思っているのかできる 私はこんなところに負けるわけにはいかない や, いやんならーうだ、さくら、サソリを狙え奴さえ倒せば、他の屈辱はしまいじゃはい、千代ばあさま切り切ら 我れながら呆れる小娘とおいぼれ相手にここまで手こずるとはサクサとここで襲撃にしようとここは良いかはい千代ばあ様さそりよこれで幕引きとしようぞ気が合うな千代ば俺も茶番はそろそろしまいにしようと思っていたところだ に諦めるもんか<ス><ス><ス><ス>サソリン任務達成 見事としか、しかし、参ったな。答えて。さくらようやく聞いてこれは、うん、強烈な毒だ。 ガ我慢しろすぐによ無駄なこと。<笑>今己の生命エネルギーをその天生忍術だとそもそもこれは親をなお前のために 術を使えばくだらね え, え<笑>大丈夫かフッ<笑>まあいいお前は俺だったら草隠れにある天地天地鏡 オロチマルの部下に俺のスパイがいる。あ, あとは<笑>。ふくだらねえな。 さあさあ。